皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月18日、特別イベント、大魔王ゾウマへの挑戦が再演されました。新しい報酬ももらえますので、皆さん忘れずに挑戦しておきましょう。そして、今日は DQ10TV もありました。割と重要なニュースもありました。 まず一つ目が、バンマの塔でもらえる大紋章の箱についてで、バージョン 5.5 後期になるまで開けない方がいいというお話でした。そんなこと言っても、先週分まではガンガン開けて合成していたので、それについては後の祭りです。でも、今週分については、まだバンマの塔には行ってないので、今週分から気をつけることにします。二つ目は、今持っている家具と庭具は捨てるのというお話でした。これについては、ありがたいお話だという他ありません。 この機能が実装されることで倉庫の中身がだいぶスッキリしますし、イベント会場で売っている家具も一個ずつ買うだけで良くなります。それにしても、やはりゾーマは強いですね。ヒットポイントの設定を間違えているんじゃないかと思えるくらいの長期戦になります。竜王の時より3倍くらい長くなりますね。というか、気を抜くと死にます。この戦いもかなり危なかったです。もう少しで全滅するところでした。